今日もお疲れ様でした今日は寝る直前に寝ながら5分でできる骨盤のゆがみをとって全身痩せ体質になるそんな簡単ストレッチ一緒にやっていきましょう足を大きく開いていきます足首の上に膝がくるようにしていただいてはいそしたら息を大きく吸って吐きながら右膝内側にぐーっと倒しますお尻がね離れない範囲で、はい、吸って戻して吐いて左。 この時に膝が逃げないようにね。足首の上にくるようにしていきましょう。繰り返します。両方のお尻が床から離れない範囲でで、もちろんお膝が痛くない範囲でやっていきますね。腿の前と鼠径部しっかりと気持ちよく伸ばしていきましょう。吐いて倒して。ね、吐いて倒す。はい、そしたら。 右足を左足の上にがっつりこしっかりなるべく隙間がないようにかけていただいて横に倒します右にそこから吸って吐きながらさらにぐーっと床に向かって押していきましょうただ左の肩がね離れない範囲で吐いてふーっと押してはい吸って戻す吐いて押して左の骨盤の横と ももの横が気持ちよく伸びてるのを感じて吐いてふーっと押して吸って力抜くだけですね吐いて押してはい力抜きましょう足交代していただいて両足左に倒してそこから吸って吐いて気持ちいいところまで床に向かって押します、はい、吸って力 吐いてふーっと押してでこの右の体側から骨盤の横ももの横まで伸びてるの感じていきますはい力抜く吐いて気持ちいいとこまではい力抜きましょうはいそうしたら右足を左のももの上に置いてももの後ろで指絡めていきます吸って 吐いて腰丸めて左の膝お顔にぐーっと近づけて、はい、吸って力抜く吐いてふーっと膝頭顔に、はい力抜くそれ続けてもいいし足伸ばしてふくらはぎのあたり持って吐いて近づけてもいいですもちろん膝の裏でもいいですよでもう腰丸めてお尻浮かしちゃいましょう でふーっと吐いていきましょうはい、そうしたら足交代していきます右足の上に左の足を置いて右の腿の後ろで手を組んで吐いて膝頭をかむ腰しっかり丸めてお尻を浮かしちゃいましょうはい、吸って戻す吐いてふーっと気持ちいいところ 吸って戻す。足伸ばしたい人は伸ばしていただいて、吐いてふーっとしていきましょう。腰しっかり丸めてお尻浮かしちゃいますね。足の後ろ側も伸ばしていきましょう。はい、ゆっくりと下ろします。はい、そうしたら両足伸ばして腰にところに右手置いて。 吐いてかかと右のかかとを蹴って右手でも腰骨ぐーっと下に押しますで吸って力高く今度左吐いて左のかかとを押して左の腰骨下に、はい吸って吐いて右押して吸って吐いて左これ骨盤の、ね、高さを調節していきます吸って いグーっと押してこれで右でキープしましょう右のかかとを押して右の手で右の腰骨を押してフーッとキープしていきますはい今度もう一回左からいきましょう左の腰骨を押してかかとも下に蹴ってはい吸って戻す吐いて右このウエスト周りのね筋膜の癒着取っていきます左 かかとも蹴りますよ吸って戻す吐いて右、はい、吸って戻す吐いて左でここで左でキープしましょうかかと蹴って左の手で左の腰骨下に押してふー はい、それでは最後伸びしていきますね。右手上、右のかかと、息を大きく吸ってかかと真下にぐっと蹴って、右手まっすぐ上にぐっと伸びて、伸びて、伸びて、伸びて。口から吐いて、脱力しましょう。反対いきますね。左のかかと少し浮かせて、かかと真下にぐっと蹴って、左手まっすぐ上にぐっと伸びて、伸びて、伸びて。口から吐いて、脱力しましょう。はい、そしたら最後。 両膝抱えて膝で大きな円3回描いていきます反対回りもしていきましょうはいゆっくりと頭と足を下ろして両手斜め下ふお休みしていきましょう いかがだったでしょうか。これね、寝る直前に、寝ながらお布団の中でできるので、そして骨盤の歪みが取れるので、血流、リンパの流れ、体液の流れが本当に良くなって、全身巡ります。そうすると、痩せ体質にどんどん変わっていきますよ。こちらのチャンネルでは、運動苦手な方でも簡単にできるストレッチやエクササイズ、マッサージ、ご紹介しています。もしよかったら、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、また。